さあ、ダンサーと、く、今回のゲストは、マーザー静香さんです。いめっちゃ変かもしれない。<笑>今回は、え、ツ変ということで、えー、ダンスの、まあ、経歴みたいなものかな。え、待ってよ、頑張ます。<笑><ー><笑>そもそも静香さんは。 ダンスを始めたのはおいくつの時から時ですかええー、かめん、16歳の時。16? ちょっと遅いですね。ちっ ち, っちっちゃい時から踊ってるとかじゃなくて、高校生の時ってことですか高校生、うん、そのぐらいだった。えっ !16 からダンスしようってなったきっかけは何だったんですかきっかけはね、何ですかきっかけは<笑>めっちゃ聞きたいや<笑>、えー、いろんなパターンがあんねんけど、パターン<笑>、うん、ちょっと現実逃避。<笑>どう 初心期だからねえー、ショーとかをやった時に<笑>はいはい、はい、あの同級生がね歌ったりしてたの歌っててバンドをやってて、えー、かっこいいねと思ってなんでこんなに頑張ってる人が近くにいるのに私はなんかこんなに現実逃避してるんだろな<笑>と思った時にこう、えー、っとストリートで踊ってる人を見て、はいはい、あこの人たちかっこいいって思ってほ か,、うん、か自分でどっか突っ込んでたかな その時住んでたのって、えっと大阪市内に住んでたんですか。どこ神戸市内あ。神戸だ。神 戸, 出身神戸の方だ、うん。なるほど。そう。で、そこから、お父さんがね、なんかある日さ、で、はい、こんな、これね。<笑>こんなさ、あの、紙を渡してきたの、私の紙。はい。そう、紙切れを。紙切れ。はい、で、何これって言ったら、お父さんはわしらはな、海外に進出するべき人類じゃんみたいな。そうそねなんか言われて。お父さん、<笑>なん、え、とりあえずお前はこれをかけって言われて。 え何って、まあ、とりあえずお前の名前をここに書けって言われてえ契約書みたいないそうそうそう書いたらそれがねパスポートのね l だったのああなるほど そ, でそこで初めてなんか海外っていうものにこうちょっとこうお父さんえお父さん<笑><笑>お父さんそうなんか吹っ飛んだことを言い出しましたけどお父さんもなんかじゃん<笑>あえ みみんん、ななででで家族でみたいなことですかあ、うん、全然行ってらっしゃいみたいな感じで行<笑>ってらっしゃいっていうか何かそういう視野もあるんだよっていうことを教えてくれて送り出すためにとかですかそうでそっから1618ぐらいかなそれが確かそのぐらいで、えっと、そのパスポートを、えっと、持ってアメリカに行ったの、はい、何回かマジっすかえじゃあ最初ちっちゃい時からダンススタジオに会ってた「うんん」とかじゃなくても急にダンス経験ないけど、うん ロサンゼルスに行ったんですか1学そうそうそうで、えー、友達と二人で行ったのかなで「なんかじゃあダンスしてくるわ」って言ってすごい<笑>そうそうそうパパのその、決断とか判断が面白っ面白かった面白いです、ね、う私ファンキーパパやからさファンキーパパなの。 返事通りだなって思っそこでさ、はい、ダンスを、まあ、行くじゃん<笑>でさって行ってあ、あのー、どうするんです か, なんか と, とりあえず分からへんその時は英語も喋られへんし、ね、何 も, もう手振り身振り身振り手振 り, てりって<笑> で, <笑>でダンススタジオ着きましたそこの時エッジかなエッジっていうダンスました、はいます で何も分からへん中じゃあ受けまーすって言って受けたのが、はい、なんかねみんなすごいタイトなさ、うん、あのレディースみたいな、はい、白い感じでなんかこうやってくるくるしてるのよね、うん、でなんかクロスフロアっていうの、はい、っていうのをやってて、うん、でなんかここは自由なことをやっていいんだよみたいな感じに私は捉えたの。お みんなさすごい自由にさクロスフロアをしてるわけ。自由なんですか。じゃんとしたり、くるくるしたり。だいたいダブルとかしてねえとか言われるでしょ。うん。なんか<笑>自由に自由に。なんか多分なんか好きなものをやってみたいな。へえ。で私はねその時なんかチキンあるじゃんチキン。ああみんなやってたみんなや っ, やってた。<笑><笑>チキンでもうずっとこれでさ斜めオーダンしたの。自由。そしたらさ。<笑> <笑>そうしたらさみんな「ウエーイ!」ってなってで「ウエーイ!」ってなってそう<笑>なんか B チョもな、<笑>みんなさ、<笑>パチパチのやつ履いてんねんけど私はさすごいダボダボのさシャカシャカいうやつを履いてるわけよた<笑>まにそういう方いらっしゃるよね<笑> T シャツバクラスだよだから<笑><笑><笑>みんなが「イエーイ!」って言ってくれたから<笑>えっ っってて自由なんだと思ってでその時にまあ初めてバレエってこういうことなんだよとかああいうことなんだよって後で分かったんだけどああ そ, う、ね、そう。 でそこからなんか楽しくなってすごいダンスをこう自由になるとのびのびやるようになったフリースタイルと か, で, か、うんまあ、でもレッスンには通われてたんですよね調子でそい た, いた何間行ってた行ったでもね何ですかえっとねビザで戻ってきて行ったり来たりをずっと繰り返してたからもちろん学校もある、うん、それが学校の休みのタイミン グ, んんタイミングを狙って待っていて。 持っ て, きてみたいなああーなるほどね長い休みが学生さんいますから、うん、それを使って行ったり来たりえっ、ー、楽しそう楽しかった<笑>そうですねえー、させたい子供に<笑>すごいお父さんの判断めちゃくちゃ面白いですね、うん、そうしたら私はねしずかさんとの出会いというか見かけた印象はもうすでにこう大阪の、まあ、やっぱこうバトルコンテストシーンみたいな ところでお見かけすることが結構私印象的だったというか多かったんですよね。うん、イベント被るコンテスト被る、うん、バトルがかぶるいらっしゃるみたいな。うん、ななオーディションもオーディションオーデーションエレションのオーデションエレション私も確かに3回出てるんですよ。ピンクのピンクのピンクの時ですか？あはいはいはいはい。あの時だからこう結構ファンキーなその時髪型の時ですよね。そう。だ ー<笑>覚えててくれてるんですかごいオーラやったもんねオーラ<笑>オーラなんかすごいもうなんか私ダンスしてますってさ見てこ<く>れみたいなすごいその懐かしい、うん、A ネーション多分懐かしいと思ってる人いっぱいいますよ<笑>、うん、あれねオーディションでも関西で受けられるっていうのはなかなかなかったじゃないです か,、うん、だから私も結構その、うん 初めて受けた時は、まあ、落ちてるんですよねその時のオーディションは<笑>その時千春さんですよねパフォーマーの TRF の千春さんに言われたのは「あなたね一人で踊る踊るんだったらそれでいいけどこうみんなで踊るまあ軍部ですよね、うん、A ネーションってすごい大人数でこう大きなステージに立たせていただくんですけど、うん、みんなで踊るからその今回のオーディションでは取れない!」って言われて「<笑>わ<ー>!<笑>」か, かるー フ リ, スがフリースタイルとか、うん、それこそバトルとかにすごい出るのが好きな時だったので、うん、みんなと一緒に踊らないといけないっていうこともショックだったしそれでまあ落ちてしまったっていう悔しさ で,、うんうん、でその後こう繰り返しオーディションを受けて3回も出ちゃうっていう流れになるんですけど、うん、す分かってくれます分かる どう使い分けるかっていう部分で一回悩んだ時はあったかも あ, ありましたそうでも最終的に自分は自 分, だ自分なんだっていうことはなんか答えが出たん<笑>なんかでもそういう発表会とかに出てるとか、うん、そういう印象も当時あんまな い, ないんですよね、うん、で何か振り付けを踊らないといけないっていうのを踊ってるっていう印象は私やっぱりバックアップバックアップダンサーとかをしてはる時に あ静香さんがフリースタイルじゃなくて誰かの振り付けをみんなと一緒に踊っているっていう<笑><笑>あのちょっとびっくりしたというか、えー、そういうのもやられるんだという か, そうかい私ねなんかえっとノリさんナスティののノリさんのりノリさんそうのりさ ん, のりさんそうのりさんですよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうなんですそうそうそうそうひろこさんうそ、ね、うそ、んね、うそうそいそうそうそうそうそうそうそうそう持ちの あののザ関西のフィメールダンサーっていう感じがしますしよねそうなんですね、そう誰か の, あの生徒さんなんだろうなとか、師匠が誰々さんなんだろうなっていう、そういうダンススタイルでもないなかったんですよね、うんうんうん、本当にこの方、独学なのかな、うん、どこにもはまらないような、結構パフォーマンスをしてたイメージの方が強いです。うん、それこそだって、あの大阪ダンスディライトとかも、大量優勝ですよ。うん なかなかすごいメンツが出てる時に優勝してますからね恐ろしいあれって<笑>あの時の審査員も結構あのちょっとビビってしまうなっていう大御所の審査員だったと思うんですけど あ, あれもやっぱりびっくりするそこもそういうのもしっかりタイトル取りながらもなんかそういうエンターテインメントの方というかなんかそうやってバックアップしたりとかまあその海外の行き来があったりとかなんかそういうこといろいろこうされてますけど、うん なんかそれに関してはどうですかもう自分が興味のあるものもダンスだったらダンスだけじゃなくて、うん、もういろんんんななエンタメが好きなんですか静香さんあーなんか人を喜ばせるのが好きだから、はい、こうあまりそのコンテストに出てあなんかもう優勝出たするぞまあ、もちろんそういう気持ちもあるんですけど、はいはいはい、それ応援してくれてる人たちに対してもう踊るっていう、うん、その人たちが喜ぶならもう踊るみたいな。 なんかその人たたちを笑顔にさせたいと か, なんかそういう気持ちの方がやっぱ強くって、はいはいはい、だからなるほどあなんかあいつ出てきたってなんかまたなんかそこで笑顔にそう<笑>なってくれたらもうそれだけでよしだしだからあんまりそこのディと優勝しましたっていうのでなんかそこからなんかこう。 優勝しましまた感じゃなくてでもディライトに出た人はもう毎年ディライトにやっぱ出続ける印象もあるじゃないですか、うん、あ確かにでもなんかもう、うん、すみません優勝までしたけどなんかもうどんどん次の新しい畑というか場所にいっ、まあ、もうファッションもそうですしなんかそこにとらわれずいろんなことをされてるなっていうイメージがすごいあったんですけど、うん、そっかそっか誰かの笑顔が。 あ見れるパフォーマンスがしたいなっていうところがあのこだわりだったので、まあ、特に。 こうコンテストにここだわるととかかそういういではなかったんですね大阪だったらずっと大阪にいるとかやっぱ今まで自分がこういる家族だったり、えー、生徒さんだったり先輩だったり人 っ, っていう地元にやっぱ落ち着くと安心感もあるっていう人きっと、うん、いるじゃないですかある意味地に地方に足つけてやるっていうスタイルじゃなくて結構勇気あるというかどんどん行動力を今回のこのオファーもそうですけど<笑> 行動するすぐ違うことやってるっていうのが、うん、結構なかなかね、うん、多くの人ができることではないのかなと思うんですけどなんかねその何か踏み込むことって 結構勇気ががいいるるじゃん。いります。よね、<笑>環境が変わるので、うんうんうん、でも本当に踏み込んでみないとわかんないことだからそこに行ってみてやっと見て自分で感じてから物事言いたいしなんかまた違うことやりたいしとかなんかこうやっぱあるんだろうねそこにずっとステイしてて何も変わらないままなのか。 ももっともっとといろんなことを取り入れてまたステイしてたところにこんなんどうですかみたいなプレゼントするのかによってやっぱどんどんどんどん人ってあとまた来 年, 来年再来年とかさ10年後とかさ変わってないってことはなんかまあキープも持続もすごく大事なんだけどなんか常にやっぱいろんなことをチャレンジしたいんだよね、うん、そういうまあそれが一番わくわくするというか楽しい、うん、生きがい部の<笑>生きがい な, <笑> な, な, なんですよね